「命のある限り」「君は Dream of Love」「守り続けていく」 ま「聞こえる過去の衝撃」「愛の戦士たち」「立ち上がれ一とつになれ」「月は暗闇に解き放つ勇気の炎ど」「絶対諦めない」「心に変わる支えだの Lovey f e e 「君は輝いてくいつたえてビスモール」ビッグコンボイ惑星ステローからカプセルの反応 が, 反応がよしなんだか反応がいつもより弱々しくないか よよっっしゃとりあえず行ってみようぜ何かあればまず確認するのが任務の第一だもんねうんよかろう惑星ステローからカプセルの反応をキャッチしたビッグコンボイたちはブレイクマッハキックスタンピーの3名を探索に送り込んだおいスタンピーカプセルはどっちだよ まだ分かんねえのかだから、今やってるでしょうんと、とっブレイクはスタンピーがいないとカプセル一つ発見できないのか何によよし、探してやろうじゃねえかどっちかにしようか…こっちだあら…あ<笑>そ、それは素人の判断じゃないのかいまあまあ、僕が探すからあ、何やら、移動物体が な ん, だああああなんだありア。この惑星の住人か サイバトロンの訓練兵が三名か熱血教官、サバイおかしいななんか変ですよ、このカプセルの反応はーあーなんだ付き合い ブレイクり電子<笑><ゃ><笑> た, <笑><変身><笑>たるもの常に全身あるのみ なんつう馬鹿じから。カニクロー<音>。いきなりとは卑怯な野郎だ。ぶっ飛ばしてやる。ブレイクアンカー。待ってください。相手はどうやらサイバトロンのようです。見てください。なんだと。間違いありません。そんなの偽物に決まったら。データでは確かにそうだが。 どうしたどうしたもうヘタばったのか。とりあえず救援を呼びましょう。何方応答してください。どうした？今惑星ステローから SOS 通信らしき電波があったんです。でもすぐ途絶えちゃいました。もう一度確認してくれ、イエスさん。 <笑>どうしてこの未熟者たちめこれしきのことでだらしないぞででもあなたはサイバトロンじゃ確かに俺はサイバトロンだだったらなんでいきなり俺たちを攻撃してくんだよ俺も任務だ全員精裂ーうだう俺はうだセレッツえオレはねだなよオレはね番号 !123! って、あんた何者なの指導教官に向かって、その口の聞き方なんだ指導教官ブンサバイブリーストモードあなたは、鬼熊と恐れられたサバイブ教官えぇ鬼熊は余計だ直ちに、お前たちの司令官、ビッグコンボイを呼べはい s o s 通信じゃないぞ集合だ惑星ステローから通信です サバイブ教官が直ちに集合せよとサバイブ教官がお知り合いですか、ビッグコンバイああ、昔世話になった<笑><笑>どうしたあなたたち、そんなに怯えて<笑>ナビは知らないんだなサバイブ教官は鬼軍曹なんだな<笑>めちゃくちゃスパルタで有名なんだぜ情報将校キラーパンチ 転送準備完了テンソーンマグマトロン様お目にかかれて光栄ですでいい情報とは何だとどうやらビッグコンボイがサバイブ教官の呼び出しを食らったようでそれではい二人は昔から何かといがみ合っていましたですから必ず争いごとを繰り広げるかと。 そこを襲えばビッグコンボイを倒すチャンスがう ん, ふん試してみる価値はありそうだなよしガイルダート、やってみるがいい は, はキラーパンチの言うことなど当てになるものかビッグコンボイ部隊集合しました貴様たちそんな格好で戦闘ができると思っているのかおりゃおりゃ ハイラット変身コラダ変身ゴムラク変身サバイブ変身ご無沙汰しておりますサバイブ教官今日はまた何のご用で 何の御用フッ相変わらずだなビッグコンボイまあいい本部より指令が来たビッグコンボイが司令官となりずいぶん経つがどのくらいの成果をあげたか見てくるようにとのことだ、えー、そこで早速様子を見に来たところなんだこのざまはビッグコンボイああこの発信機から 偽のアンゴルモアカプセルの反応を出した偽だったんだお前たちには本物のカプセル反応を識別する能力もないようだなーこの機械を使えば密に集まる虫のようにひ弱な奴らがふらふらと近寄ってくる<笑>そこでどんなもんかと試しに攻撃を仕掛けてみればあっという間にヘナヘナだ話にならん訓練なら訓練とはじめから言ってくれればわかる 戦闘に訓練も実践も実あるかビッグコンボイ、訓練兵たちはまるで鍛え上げられておらんようだな。貴様のやることだ。俺は心配していたんだ。ビッグコンボイ、なぜ貴様は自分勝手な行動ばかり取るんだ返事をしろ私の信じるままに戦っているまでです。 一匹狼のつもりなのかそんなことでは、部下を率いる司令官にはなれんぞ貴様のことだどうせ部下たちもほったらかしなんだろうそんなことはありませんビッグコンボイはあれこれと指導してくださり長官に口答えするなそれに貴様たち、武器に頼ってばかりいてはいかんえそんな武器は戦うときに使うもんじゃねえのか それが常識なんだなだよな戦闘の基本は肉弾戦すなわち体当たりだえぇ、ー、どうする、ビッグコンボイこのことを本部に連絡すればこの部隊は即解散だサバイブ教官ぜひもう一度チャンスを今度はドジ踏まねえぜああ、ガツンとやってやるたぶんどうした 何デストロンがデストロンだおい見たことねえ奴が一人いるぜ僕、帰るねスリングにガイルダーそれにシンガオはキラーパンチかよしちょうどいいお前たちにもう一度チャンスをやろう訓練兵たちは俺の指揮下に入れ この実戦が選手としての試験と思えいいなイエスビッグコンボイ、お前は手出しをするな に続けなんだあいつ自分だって武器使ってんじゃねえかよ煙幕は武器のうちに入らねえんじゃねえのかなんだなんだ何も見えんああいつら分かってますね。みんなこれに失敗すれば僕たちの舞台がどうなるかおいブレイク 二度と失敗すんなようっせえなおめえに言われなくても分かったらんだよその言い方失敗したのはお前だろがまあまあまあ2人ともそれどころじゃないんですからただデストロンを倒すんじゃなくてサバイブ教官に合格点をもらわないとダメなんですよそうそうその通りなんだなおいキラーパンチビッグコンボイとサバイブはいがみ合ってるんじゃなかったのか今に始まるさ味方同士の争いがその時がチャンスだ 作戦を伝える。ここに奴らを誘い込み、周りを固めた俺たちが、一斉に体当たり攻撃を仕掛け、デストロンたちを殲滅するイエッサ体当たり攻撃って、一体何なんだよな僕にも分かりませんよそこの二人ごちゃごちゃ話をするなえぇハインラッド、お前が囮になれぼ、僕がおとり。いや、おとりなら俺みたいな素晴しっこい方がいちいち俺の作戦に口を挟むんじゃないそれじゃ。 全員、直ちに位置につけブレイクは正面、コラーダーは右、ロングラックは左、スタンピーは後方イエスサなんていちいちあの野郎に命令されないといけねえんだようおーい連れてきたんだなマシー俺の命令で、一斉に体当たり攻撃を食らわすあいつ、頭勝ってんじゃねえのかミサイル撃ち込めはそれでいいじゃねえかよそうですよねいいか撃つんじゃないぞ 貴様ら 撃つなと言っただろう。肉弾戦の距離になるまで待て仲間が攻撃されてんのに、待ってられるかよなんで味方を攻撃すんだ命令違反には厳しく対処するうわっこ、れはいたよし、この作戦はひとまず放棄する俺に続け感覚を上げるな隊列を整えろ ビッグコンボイだったら、ここんなこといちいちち命令しないぜ確かにビッグコンボイは臨機応変だ俺たちを信頼してくれてるのかな<笑>ううううううううおいおいハサミ打ちかよバナにはまってんのはサバイブ教官じゃねえのか<笑>ああああああ何を慌てている戦いの基本は肉弾戦だ 敵を見定めろ全身全身全身あるのみウリアウィッグッグッグッグッグだグッグだグ だ, だ, だ, だ, だ, だ！グッグッグッグッグッグッグッグッなッグッグッグッたッグッグッグッグッグッなッグなんだグッグッグッグッグッグッグッグッグッグッ いつもどりの俺たの戦いを見せようぜ賛成だ 臨機応変で行こうレクアありがとう、ブレイクお前たち、勝手なくとんビッグコンボイのわがままがそのまま部下に浸透しているのではないか俺の言うことを聞けだから肉弾戦やってんだろあぎゃ っ, っ脇からごちゃごちゃ言われると気が散るじゃねえかサバイブビッグコンボイがお前の悪口を宇宙中に言いふらしてるんだぞ 放っておいていいのかビッグコンボイがそんなことをするはずはないあいつは俺の教え子だ何？ヘッドパン チ, パンチこうなりゃお前を倒してマグマトロン様の手土産にしてやるサバイブ教官が危ない でも、助けるなんて命令は出てねえぜサバイブ教官、うん、邪魔するなま、まずい、うんうん、覚悟するんだなサバイブ、うんうん、ビッグコンボイみんな 一人前のサイバトロン選手になったことをサバイブ教官に見せてやろうじゃないかおう待ってました肉弾戦にこだわるなそれぞれ自分の得意な武器を思い切り使って戦うんだイエスろ 大丈夫ですかサバイブ強姦退院だぞ退院 ス, スタンピはいキラーパンチは、右肩の装甲を狙えばよしみんな正面に置い詰めろキッ キ, キャノンゴーディーナビー テンションセグレー。しょうがないわね。まとめてテンション。美しくなーい。<笑>マグマトロン様。このキラーパンツのやつ。情報証拠とは名ばかりで、全然話が違います。 ですからキラーパンチの言うことなど聞く価値はなかったのですマグマドロン様ええー、ディナビキラーパンチを宇宙のあてに送り届けてやれいい考えね役に立たない奴はそれが一番ま…マグマドロン様そんな戦闘準備完了うわ戦闘やめて、えー、ビッグコンボイカ全員集合しました でしょう、合格なんでしょうかああブレイクのやつ命令に逆らったりしたからな解散以上い以上ってどういうことなんですかさあ行くぞ我々にはアングルモーカプセル回収の任務があるでも 合格とも不合格ともあれがサバイブ教官なりの合格のサインだ、えー、サバイブ教官カプセル回収の任務があるので我々はこれで失礼しますビッグコンボイはっ安心したぞお前はお前のやり方でちゃんと鍛え上げているじゃないかはっありがとうございますいい舞台だ ビッグコンボイ司令任務遂行を期待しておりますさあ行こうかトゥルーアン新たな士官候補生たちが待っているぞ鍛え上げてやらんとなどうしてわざわざサバイブ教官が来たんでしょうね久しぶりにビッグコンボイを怒鳴ってみたかったりして 劣等生だった私を心配して様子を見に来てくれたのかもしれないあの鬼熊がでもさすがビッグコンボイあのサバイブ教官でさえ文句のつけようがなかったんですから改めて尊敬しましたいやお前たちを鍛えたのは私ではないこれまでの数々の危機や困難がお前たちを立派な戦士に育てたのだまた私らしくないこと 仕付けてんのか旅を続けてるといろんな人と出会うんだなああ強いやつ弱いやつ丸い人四角い人でも一番顔の長いのはマッハキックなんだなヘッ誰か俺の悪口言ってるぞ超生命体トランスフォーマービーストウォーズネオ第24話集まれ新戦士たちをお楽しみに誰だ